に始まりました。阿蘇医療センターだより、第1回は平成28年4月に起きた熊本地震を振り返り、災害拠点病院としての役割について、甲斐豊委員長にお話を伺いします。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。阿蘇医療センターの委員長の会と言います。まずはじめに今回の熊本地震で被災された多くの方々に心からお見舞いを申し上げます。はい まずはじめにですねこの阿蘇医療センターは災害拠点病院に指定されていますがそもそもその災害拠点病院とはどういうものなのか教えていただいていいですかはい災害拠点病院とは災害基本法に基づき熊本県知事が指定するものです災害が発生した時にですね障害者の受け入れや医療救護班の派遣などを行います 今回の熊本地震では多くの医療機関が断水や建物の破損などによって医療機能がストップしてしまいましたが幸いに当院は2年前に新築された病院でありまして災害に対して強い機能と設備を備えていましたので発災直後から医療機能を維持したまま診療を継続することができました、まあ、その災害に強い機能と設備詳しく教えていただけますか、はい まずは免震機構です麻生、はい、医療センターの診療棟及び病棟の柱は全部で72本あるんですが、うん、このような免震ゴムによって支えられています震度7にも耐えられるような構造になっています、うんはい、また今回の熊本地震では建物全体が87センチ移動した痕跡が残っていました、はい この免震機構のおかげで入院患者さんが安全に守られたばかりではなく CT や MRI 検査機器など全ての医療機器が障害が起こりませんでしたまた当院は自家発電や貯水タンクも整備されていますのですべてのライフラインの機能を維持することができました本震の4月16日には えー、救急車やヘリなどで127人の救急患者さんを受け入れることができました発災後1週間は連日10人から20人の救急患者さんの入院を受け入れることができました、うんえまあ、熊本地震、まああの、大きな災害でも 医療の機能を維持したまま、えー、活動を行ったそうですが、はいまあ、実際にはどんな医療活動が行われたんでしょうかはい、えー、まず4月14日の前進の時には、はい、当院から医療救護班 DMAT、はい、というんですけれども、うん、それを益城町に派遣しました4月16日の本審以降は阿蘇、うん、地域にも甚大な被害を受けましたので、うん、全国から多くの DMAT チームを受け入れて へへ搬入さされる多くのの救急患者さんへの対応を行っていたただきました最大で33チームの d マート隊員が集結しましたので麻生医療圏内で被災され避難所におられる多くの方々への実態調査などを行っていただきましたその活動拠点が麻生医療センター内に設置されました麻生保健所長の服部先生を本部長として熊本県や麻生市などの行政 医師会薬剤師会歯科医師会や消防警察など多くの関係機関が集まり連日党員で会議を重ねて災害対応を行ってまいりましたまさに災害拠点病院として麻生医療圏の活動拠点の中心としての機能を果たしたのではないかと思っています、えー、さらに長野県の諏訪中央病院沖縄県の狩生市病院から医師派遣をいただきました また日本病院薬剤師会日本看護協会診療放射線技師会臨床検査技師会など多くのスタッフの支援をいただきました改めまして医療支援に対応しまして心からお礼を申し上げたいと思います、はいえー、今回の熊本地震で災害拠点病院としての大きな役割を果たした麻生医療センターですが、まあ、今回の地震から見えてきた今後の課題などはありますか、はい まず震災後の復興におきまして、うん、国道57号線や豊肥本線などの交通インフラがまだ復旧していません、はい、たトの病院は震災で閉院をしてしまいました、うん、南阿蘇での救急指定病院がなくなったことになります、うん、このように阿蘇医療系の環境はまだまだ長期的な困難な状況が継続することが予想されると思います 今後は南阿蘇からの救急患者さんの受け入れも今までどおりに行ってまいりたいと思いますしさらに熊本市内に通院をしなければならないような特殊な病気を持っておられる患者さんたちが当院で外来診療が受け入れられるような体制を考慮していく必要があるんじゃないかと考えています。つまり麻生医療センターがこの麻生地域で 完結できる医療体制の中心的な役割を担っていく必要性がさらに今まで以上に高まってくるんじゃないかなと思っています職員一同、災害後の阿蘇医療圏を支えていく覚悟で臨んでまいりますのでどうかこれからも新しい温かいご支援と厳しいご指導をよろしくお願いいたします阿蘇医療センター